毎週土曜13時30分から米印関東ローカルが24日に放送される。今回は、キング、リンチェプリンス体を張ってゲームに挑むキンプルヤンキースに、ロッチ、中岡総はじめが参戦参戦。超難問ミッション、いちご口、口、キャッチチャレンジ、二人羽織くしゃみチャレンジ、鉄棒フラフープ、ビールケース浮島リレーで、キング、 リンチェトロッチが激突するする。口だけでケーキからイチゴだけを食べるイチゴ口キャッチチャレンジでは難関のミッションに大苦戦。リアクション王中岡の顔面クリームパフォーマンスに圧倒される5人だが、騎子、騎士ユータのひらめき作戦で平野仕様に奇跡を起こす。 フラフープを回しながら鉄棒にぶら下がれたタイムを競う鉄棒フラフープでは24時間テレビの巨大フラフープ対決で達人に勝利したフラフープを高橋山が驚異的な記録を叩き出す。他にもキング、リンチェプリンス ET 音ボケキャラヘイヤが様々なスポットをぶらり旅するクイズ、ぶらりヘイヤくんは東京八王子を全力リポートリポート。 高尾山のふもとに位置し、SNS 派への宝庫として話題の国内最大級のトリックアート美術館からスタートし、高尾山に住むと言い伝えがある伝説の生き物に平野がチンコメントを連発する。続いては最新の巨大人型ロボット工房に初潜入。最新の装着型ロボットを身につけ、開発チームとのバトルがまさかの展開に。さらに、 台湾式シューティングゲームや一流マジシャンのマジックが楽しめるエンターテインメントバー、今人気のオーダーメイド工場見学へ。キング・リンチェのメンバーは平野が旅中に連発するハプニングクイズに正解することができるのか、のか。ショウヒラのヒラの仕様さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。